でそれではあの今日 の, あの計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、えっ、ー、と前回は、えっ、ー、とまあ一変数多公式の加算のアルゴリズム、えー、とかと計算量というところまでやりましたので、えー、今回はその、えー、と一変数多公式の加算に付随する話題としましてあの、コーナー法というのを中心に取り上げたいと思います。テキストですと、えっ、ー、とセクション 2.2.1 2で18ページですね。18ページの下半分の方から持っている人は同時に参照しながら進めて見てください。聞いてください。で、このフォーナー法で扱う方法というのは多項式の評価と呼ばれる方法です。今ここにありますように多項式 AX としまして整数上の X の一変数多項式を持ってきます。 これは次数は n 次ですね。で、それとあと、x0 というこういう定数ですね。整数の定数を持ってきます。で、この時に、今から考える計算は、この ax の x に、この与えられた値 x0 を代入した値ですね。この多項式の値 ax0 を求めようというものです。で、これは別の言い方をしますと、 この多項式、A えー、と X AX に対して、この X イコール X0 であの AX の値を評価すると、えー、とエヴァリエートというような言い方をします。まあ、ですので、えっ、ー、と、まあ、多分皆さんの中では比較的、こう、あのよく使われるような、もしくはあのよく馴染んだ計算ではないかと思います。で、 まあ、その方法をどうやるかということなんですが、まずあの、まあ多分皆さんがこれまで取ってきたであろう、まあ、素朴な方法から見ていきますと、えー、と例題としまして、この ax としてこのような5次の多項式を用意しました。で、これに x0 として10を取ってきて、まあ10を代入してみましょうということを考えるわけですね。そうしますと、まあ一番単純なやり方としては、その各項ごとにこの x に10を代入して、その後を計算すると。 いいうこととになると思います、えー、例えば、5次の項ですと x4 乗ですから x に10を代入すると10の項 ×10 の4乗。それからまあ、以下、えー、と10の3乗とか10の2乗とか10とかをけ代入していくっていう形になるかと思います。あの今回はその代入する数があの10というあの非常にき切り目の良い数ですので、まあ、そんなに計算面倒ではないかもしれませんけれども あのまあ、一般の整数ですと、たまには、あの場合によってはその計算が難しいかもしれません。で、えー、とこの時にその問題になるのは、えー、この整数の乗算の回数で、じゃあ今ですね、このような形で、その、AX の値を評価した場合、際に、その整数の乗算が何回現れているかということをこう調べてみます。そうしますと、うんと、まあ、あのー、例えば四次の項ですね、4次の項を見ますと、 えっ、ー、と十の四乗を計算するのに十1ける十0ける十で三回。で、加えて、えっ、ー、とその、係数の 5×10 に1回っていうことになりますので、まあ単純に掛け算しますと、十の四乗の項に四回乗算をしておくことになります。で、以下は同じようにして考えていますと、え大、ー、体その十のあの形状の、あ、じゃえっ、ー、と、形時の項ですね。形時の項の、あの、まあ、えっ、ー、と、値よ と係数を積を求めるのにその計算回数上段を行っていることになると思います。でこれをもうちょっと一般的な形で書きますと、その a の次数が n 次のときですね。n 次のときに、えっ、ー、とその上段回数今のというような単純な方法で行った与える、ー、評価した場合の上段回数というのは、えっ、ー、とまあ皆さんよくご存知のその1プラス2プラス3プラスと出ているのは n までの和ということで、えっ、ー、と2分の n かける n プラス1ですから、まあ大、大きい方で書くと、ラジオで書くと、n2 乗の計算量になると。すなわち、えっ、ー、と、この多項式の評価っていうのを素朴な、まあ、単純な方法でやっていると、その計算量っていうのは、えっ、ー、と、多項式の次数の2乗に比例するということがわかると思います。で2乗に比例するというのは、えっ、ー、と、まあ、計算の中では、ちょっと厄介なもので、例えば、えっ、ー、と、2乗に比例するということは、多項式の次、えー、数が10倍になると、計算量が えっと、n 乗に比例しますから、100倍になるということですね。まあ、そういった形で、その、まあ、このぐらいかかるということを抑えておきます。で、そこで、えっ、ー、と、登場するのが、この乗用定理や組み立て情報と呼ばれる方法で、えっと、これは多分皆さんが、あの、高校の数学でも出てきたかと思うんですが、聞いたことのある人とはどのがらいいますでしょうか。はい、はい、はい、はい、ありがとうございます。で えっと、まあ、内容ですね。まあ、あの、まあ、すでに覚えている人も含めて、えっと、確認していきましょう。えっと、乗用定理というのはどういう定理だったかというと、えっと、今、まあ、これは別に、あの、整数に限らずとも成り立つわけなんですが、今はとりあえず、あの、整数上、整数上の世界に限定した話を進めております。ま、AX を、まあ、整形数の多項式として、で、X0 を整数とします。で、このときに、 えっと、AX を多項式 x x 0という知式で割った乗与が、えっと、この多項式 AX の X に x 0を代入した値ですね。すなわち、多項式 A を x 0を評価した値に等しいというのが、あの、乗与定理でした。うーん、ということですね。で、で、まあ、それで、その、えっ、ー、と、この、 AX を X-X0 で割った方法をあの、まあ、素早く計算するのに、えー、と何人かの人たちはあの組み立て情報というのをまだあの覚えているかと思いますが、えー、とこのような形であの行っております。で、えー、とこの組み立て情報の式はですね、多分あの日本の算数学の、高校数学の教科書に出ているものと若干 こう書き方が異なるかもしれませんが、あの実はこれはあの e f というその数学のタイプセッティングシステムでですね、その組み立て情報を扱った機能を持ったパッケージをいろいろ探してみよったら、やはり組み立て情報というのはあの国際的に知られた計算方法らしくて、そのまあ海外の人が作ったパッケージの中にその組み立て情報を記述するためのパッケージがありましたので、あの持ってきました。ただというわけでその記述の仕方、書き方があの日本の あの高校のの教科書ののと若干異なるかもしれませんがだ い, たいまあ似たような形で書いておりますので、えー、とまあ対応し続けてみてください。で、まず、うん、とここでやることは、その与えられた多項式 X の係数をまあ順番にこう書いていくわけですね。工事の方から順番に書いています。えー、X4 乗の係数5を書いて、3乗の係数3を書いて、でマイナス2、えー、X2 乗の係数、X1 乗の係数、 数項というふうふに こ, うこの図では左側にその評価する代入する値 x0 の10という値をここに書いておきます。で、えー、と次にあのその計算の手順をもう一回あのあ説明しますと、えー、とまずその一番左の5という数字はそのまあこう下へ下ろしていきます。こ線を引いて下に下ろしていきます。でえー、次のステップでこの5に こちらの x0 の10をかけた値を、この、隣、右隣の3の下に書きます。えっと、5に10をかけますと50ですから、えっと、これを3の下に書くと。で、次の数値はこの3と50を縦に並んだ数値を加えます。そうすると53になるわけですね。ここまでいいですか。で、えっ、ー、と、次にその53に、また、その、左側にある、この代入する数値10をかけます。 そうすると、53の10倍で530になります。で、これを、えっ、ー、と、x2 乗の係数のマイナス2の下に書きます。で、次に、この、えっ、ー、と、縦に並んだ x2 乗の係数マイナス2と、先ほど計算した530を加えます。そしまと、その結果、528になります。で、で今度はこの528に、やはり、その、x0 として評価する値10をかけますと、 かけて、この1次の項の係数8の下に書きます。そうすると、これは5280を書くわけになりますね。で、そうしますと次に、その5280と、あと1次の係数8を加えます。そうすると、5288になります。っていうことを最後まで繰り返して、最後はこの5288を10倍するわけですね。 で、52880になりますので、これに定数項のマイナス10を加えて52870という値になります。で実はこれが、その、A に10を代入した、あの求める値になるというのが、まあ、あの組み立て情報のやり方でした。で、えっ、ー、と、実は皆さん気づあの、この時は気づかれてなかったかもしれませんが、実はこのやり方がザ、実はコーナー法と呼ばれる方法そのものであります。ここにありますように、 これは、まあ、あの多項式の展開の形で書きましたけれども、えーと、組み立て情報というのはこのようなことをやっています。えー、とすなわち、えー、と最初に、えー、と x の4乗の係数5に、えー、代入する値10をかけて、それに、えー、と4の x4 乗の係数3を加えたってあのこの部分ですねで。それにさらに10倍して、それをさらに10倍して、で今度は マイナス2というのは、この、2乗、x2 乗の係数なんですね。それを、あの、加えました。で、それを10倍して、今度は x1 乗の係数8を加えました。で、それを10倍して、最後に定数、マイナス1を加えました。という形で、えっと、計算するのが、えっと、実は、あの、これが、コーナー法と呼ばれるものです。ですので、まあ、コーナー法は、その組み立て情報を知って、 っている人に関しては、対しては最初はこの宮地情報、まあそのものと言ってもいいかもしれません。一般には、えっとここにありますように、まあ A x として、まあ N g の多項式があったときに、と順番としてはまず、あこれこれにその x ゼロですね、x ゼロを代入する場合なんですけれども、えっと順番としてはまずその係数 A N にまあ x ゼロをかけますと、で。 次に n-1 次の係数を加えてで、さらに x0 をかけます。で、それに a、ね、の n-2 次の係数をかけて、x0 をかけます。というのを、えー、繰り返して最後、えー、と1次の係数を加えて、x0 をかけて、最後、定数項を加えるというところまで計算を行うというのが、このコーナー法の計算法です。で、えー、これは、あのー、 えっとまあ、実際に論文が出たり、欧米で論文が出たりしたのが19世紀になってからなんですけれども、えっと、東洋、まあ、中国ですとか日本などでは、それよりも前からこの方法が知られていたということが、あのいくつかの資料で紹介されております。まあ、今回はその詳しい話は時間の都合で割愛しますけれども、興味のある人は調べてみるといいかと思います。で、これがそのコーナー法のアルゴリズムです。 で、えっと、入力としましては、あの、多項式エックスを、まあ、あの、前回やりました形式で表しましたけれども、まあ、エーのゼロからエーのエ N ですね、エ N 字の多項式としてで、それから、えっと、代入する値エックスゼロまあ、整数として取ってきますで。出力としては、えこのエーにエック X0 を代入した値ワイを返すということで、えっと、まあ、こういった形ですね、えー、で、あの、 計算を行うことができます。まあ、先ほどの計算を、こう、疑似、まあ、コードの形で表したものです。まあ、この資料、えー、と今日 の, あの授業が終わりましたら一応皆さんにも配りますので、各自確認しておいてください。ここまあ、で質問ありますでしょうか。はい。で、えー、と計算量に関しては、えー、と計算量のつもりは、あの今日 の, あのこれから授業の後でレポート課題になります。 で一応注意点としましては、あの現時点ではその多倍調整数の乗算 の, の計算量は評価しておりません。で、えっと、先ほどそのの、計算法を説明したときにあの気づいた人もいるかもしれませんけれども、コーナー法では、その係数同士の乗算を行います。えー、しかしの、乗算のアルゴリズムや計算量はまだ説明していませんのであの、今日のレポート課題の段階ではそこまでは求めません。 えー、とそこまでは、えー、今日のレポート課題では、その整数同士の指則演算を単位として、あの何回あの指則演算が行われたかということを評価してもらいますので、注意してください。はい、では、えーと、もう一つ、えー、次の話題として、えー、と皮膚整数の二進十進変換という話をしたいと思います。 で、これは、この、この話もですね、まあ皆さんの中では、中にはもうすでに、えっと、手法を習ったという人も、あの、いるかと思うんですけれども、これらも実は、あの、コーナー法のアイディアが使われているということをご紹介したいと思います。で、まず、えっと、非不正数の、あの、二進表記を十進表記に変換するという方法を扱います。で、ここで例題として、 えー と, M、というあの二進数を持ってきました、えー、とこれからあの二進数と十進数が頻繁にの出てきますので、えー、と今後の数の表記の際にはあの必要があるときにはこのようにカッコで 区, あの 区, 区切ってで右下に2とか10とか書くことであのこれは二進数ですもしくはこれは十進数ですという表し方をしますので注意しておいてくださいで M として与えられたものはあの 数の並びが1011011という二進数です。で、これを十進数に直しましょうということを考えます。で、えっと、そうしますと、まあ単純なやり方ですと、と、まあ各ですね、下から、あの、この二進数の位取りを考えて十進数直していくわけですが、えっと、これ一番上の桁が2の6乗の位ですので、 えー、とまあ2の6乗の位が1だとまあ2の6乗を加えるという形になりますね。あと、2か2の4乗と2の3乗と2の1乗と2の0乗の位が1ですから、それらの数を全部加えればよいということで、10進数にすると91というふうになります。まあ、これが多分皆さんよくやられる計算法ではないかと思います。しかし、これをですね、これに法な法を使ってもう少し効率化することを考えますと、 えっ、ー、と、この、今ですね、与えられた二と二進数がえっと二の六乗の位までありますから、それに対してこのようなあの六次の一神数多項式をあの用意します。で、係数はえっと一かゼロかなんですけれども、与えられた数の、えっと、第、ん何だっけ二の、えっと、二の形状の位か、二の形状の位が一だったら、 この多項式の係数を1として2の形状の位が0だったその形状、えー、の係数を0とするとこういうふうに書くわけですねでこういう今の場合です と,、えー、と1かける x 6乗プラス0かける x 5乗プラスデケデケデケデケって書いてて書いてて x プラス1というような多項式を用意してでこの多項式の x に1を代入してもあのこの計算することになるわけですよね そうすると、じゃあこれ一純にチェ公式だから、その、ただ単純にこう2の6乗とか2の4乗とかをかけるよりは、これにコーナー法を使った方が、あの、乗算の回数は減らせるんじゃないかっていうのがこの、あの、話題です。実際にやってみますと、えっ、ー、と、まず、一番上から見ていきますと、これ2の6乗の係数がまあ1でしたので、それを2倍して、次に2の5乗の係数が0でした。 で、0を加えると。それを2倍して、次に2の4乗の係数が1ですので、1を加えてまた2倍すると。で、2の3乗の係数も1でしたので、1を加えてそれを2倍するとで。2の2乗の係数は0でしたので、それを加えてまた2倍すると。で、えっと、2の1乗の係数は1ですので、それ1を加えて2倍すると。最後に、えっと、一の位ですね。1の位が1ですので、1を加えると。 という形であの計算していきますと、えー、と実はその、同じ91という受信表記を求めるんですけれども、あの乗算の回数が、まあ、先ほど言ったように減らせるということになります。というのがその、えーと、まず2進数を十進数で表記したときにおけるそのコーナー法の活用ですね。までいいでしょうか。 はい。じゃあ、えー、次にですね、あの逆に、じゃあ、十進数を二進数に直す方法についてちょっと見ていきましょう。えっ、ー、と、なんかこういう図を見て、これやったことあるなという人どのくらいいますかはいはい、ありがとうございます。まあ、一部いるかもしれません。ちょっと、まあ、まだ初めてという人もいそうですので、方法も含めて説明したいと思います。ここでは、あの、先ほど、 えー、先ほどは答えとして求めていた91ですね。91という十進数を二次数で表記することを考えましょう。で最初に、えー、と91を2で割ります。2で割ると小が45で余りが1になりますので、それをこのように書きます。えー、と91をあの2で割って、小は91の下に書いて余りを、えー、と右脇に書きます。怖い で, でしょうか。で、えー、次に、 同じ計算をですね、これどんどん2で割りながら、あの、小が0になるまで繰り返します。えっ、ー、と、先ほどの場合ですと、91を2で割って、小が45で余りが1でしたから、今度はこの小を2で割っていきます。45を2で割ると、えー、と小が22で余りが1になりますから、このようにやはり余りを右側に書くわけですね。で、出てきた小をどんどん2で割ります。22を2で割れば、えー、と小は11でこの余り0と。 で11を2で割れば、えー、小は5で余りが1と。で、5を2で割れば、小が2で余りが1と。で、えー、と2を2で割ると、小が1で余りが0で、最後に、えー、と1を2で割ると、まあ、あの小が0ですね。で、余りが1になりますので、このような形で書きます。で、えっ、ー、と、こうやって、その余りをこう、上から順番にこう書いているわけですね。で、えっ、ー、と、次がミソなんですけれども、この余りを、 えー、と下の方からの数から順にえと左から並べます。ですので、下のから順番に1011011っていうふうにあの数えられるのを、こちらをは左から、つまり2指数とって上の位から順番に並べるわけですね。1011011一いうふにして比べると。そうしますと実は、こ の, あの1と0の並びが、 その求める91の二芯表記になっているというのが、まあ、この計算法なわけですね。はい。ここまでいいでしょうか。そうすると、まあ、手順としては、まあ、やり方さえ覚えれば、あのー、まあ、問題はないわけなんですけれども、皆さん、ちょっと、不思議に思った人はいませんでしょうか。なんで、えっ、ー、と、この余りを下から並べると、二芯数の、二進表記の上の位から並んだことがあるのかと。 で、えっ、ー、と、まあ実は僕も、なときにちょっと疑問だったんですけれども、実はこれも、あの、コーナー法で、あの、説明ができます。で、えっ、ー、と、この、91からですね、順番にで割って、えっ、ー、と、この余りが、あっと、0になるまで求めた計算というのは、えっ、ー、と、まあ、受診の、その、計算の展開ですと、このような形で表すことができます。 えー、とまず91はえと2で割って 45, です45が小でしたから 45×2 プラス1というふうになりますね。で、その次にえと45を2で割りましたので、この45というのを 22×2 プラス1という形で表すわけですね。で、えー、とさらにこの22を2で割ったとっいうことは、この22をえと 11× かけるえ あれごめんなさい。1 1る1じゃないです。1 1る2ですね。すいません。1 1る2プラス0っていう形で、あの、表したと。で、11もさらに2で割って、このような形で表した。っていうふうにしていきますと、えっ、ー、と、実は、えっ、ー、と、この一番下にありますような、この式の展開っていうのが、先ほどの、その、ホーナー法による、その、式の展開になっていることがわかります。そうしますと、と、うんと、このような形で表したときにですね、 その、えっ、ー、と、その二進数、まあ、あこ、こ、このですね、黄色であの塗りつぶした部分が二進数の各桁に対応しまして、でしかも、えっ、ー、と、一番左側 の, のこの一からですね、これが、その、あの、位の高い方の二進数の各桁に対応しています。例えば一番左側の一はですね、えっ、ー、と、二の何乗かかっているかというと、あの、右から数えますと、 1,2,3,4,5,6 というふうに、2の6乗がかかっているわけですね。で、えー、隣の0は2の5乗がかかっていて、で左から3番目の1には2の4乗がかかっているというふうに、えー、と実はこの、えー、それぞれがですね、あのまあ、2のべき乗の係数を並べていった形で表されているということになります。えー、ここまでいいですか えー、とでは、多分ですね、整数の二芯十進変換は、あの、もうすでに聞いた人も結構いるかもしれませ ん, んけれども、今日はその小数とか、あと分数有理数の二芯十進変換の話題も、えー、と触れておきたいと思います。まず、えっ、ー、と、二芯の循環小数を、あの、十進の有理数で表現するっていう話をしたいと思うんですけれども、あのその前に、えっ、ー、と、一応十進の 循環小数を有理数に表現する手順について復習しておきたいと思います。えっ、ー、と、この手順、聞いたことがあるとか、習ったとか知ってるっていうのはどのくらいありますかえっ、ー、と、十進数です、十進数。例えば今のように、えっ、ー、と、0.142857 っていう十進数の、はい、ありがとうございます。十進数を、その、じゃあ有理数で表現しましょうっていう話ですね。じゃあ、ちょっと何か言うんですけれども、じゃあ話をしたいと思います。えっ、ー、と、基本としましては、 まあ、あのー、表したい問題がここにあります。まあ、人によっては、こ の, 数, あの数の並びを見た段階で、えっ、ー、と、まあ、分、なんだ、分母に7が関係してくるんじゃないかと、こう、気づく人もいるかもしれませんけれども、えっ、ー、と、その通りなんですが、で、えっ、ー、と、基本としては、この A ですね、A をこう置いたときに、A を、まあ何、10の何倍化して、つまり小数点をずらして、えー、循環節、えっ、ー、と、この、 えー、とこの場合にすると142857っていうふうにこの2つの点がついたところがえ常に繰り返すということに表していましてこれをこの並びを循環節と言いますでこの循環節がこの整数部に来るようにえと数を調整しますでこの場合はえと今循環節がですねえと142857の6桁ですの で, で元の数をあの10の6乗倍します そうしますと、小数点が6桁ずれて、ちょうど循環節の一つの142857が整数部に来ました。まずこういうものを作るというのは一つのポイントですね。で、これは元の数の10の6乗倍っていうのも注意してください。で、それと、元の数 A を並べて、縦に並べています。で、これは 0.142857 が続くわけですね。で、 次のポイントとなる操作は、この上の10の6乗倍の a から、この下の a を引くんですね。そうすると、小数点よりその循環節が全部重なっていますので、キャンセルされます。キャンセルされて整数部だけが残ります。この場合ですと、10の6乗マイナス1倍の a というのが、ちょうど14万2857という値になるわけですね。これがポイントです。 えっ、ー、と、循環節、小数点を一緒の循環節をうまくキャンセルするように、えー、この A の定数倍を作るっていうのがポイントです。で、えー、そうします と, と、これ A に関するあの一時方程式になりましたので、えっ、ー、と、これを A について解けば、あのー、その A の有利数の表現が出てくると。すなわち、これは、まあ、割と単純な分類で7分の1だということがわかります。ここまでいいでしょうか。 で、えっ、ー、と、循環小数が、あの、二進数の場合も、あの、計算方法は、えっ、ー、と、十進数の場合と全く同じです。えっ、ー、と、ポイントとしては、その、循環節、小数点以下の循環節が全部消えるような、その、元の数の定数倍を持ってきて、こう、加算するっていうのがポイントですね。で、例題として、えー、この 0.0011、こういう、あの、二進数を持ってきました。この 0011の部分が循環するような、えーとまあ、循環小数です。で、えーとまあ、計算の仕方はいくつかあるかと思いますけれども、えーとまあ、ここではまず最初に、えー、と循環節を小数点のすぐ下に、えー、持ってきました。えーとまあ、この当たられた数を A とした、えー、ときに、この A を2倍しますと、うんとこのような形で、えー、と0 0零1 1の循環節が小数点のすぐ下に来ます。でこの A を2倍したものをこう B というふうに置いておきます。で、次の手順で、えこの B を、まあ、2の N 乗倍ですね。だから、小数点をこう、ずらすというのは2の N 乗倍するんですけれども、2の N 乗倍して、この循環節がちょうど1個あの整数部に来るように、えっ、ー、と、かけます。この場合は、循環節が4桁ありますから、えーと、この B に2の4乗をかけることで、 えっ、ー、と、まあ、本当はこれ0011なんですけれども、あの、まあ、00は整数部の頭の00は書きませんから、このような形で 11.00110011 という形の、あのまあ、循環小数ができるわけですね。で、えっ、ー、と、この2の4乗かける B から B を引きます。そうすると、小数点より下の循環節が全部キャンセルされて消えます。そうしますと、 とこの方程式、あ、これ、引いた式で引いた式は、えー、と右辺があの、整数部が二進数で1、1ですので、これは十進数で3ということになりますね。一方で、えーと、この左辺の方はの、B の係数が2の4乗から1を引きますので、えーとまあ、16から1を引くのか、えー、15B ですね、えー。左辺が 15B で右辺が3ということになりますから、 これを B について解くと B が5分の1ということに出ます。で、も、えー、とこの B というのは、えー、と与えられた数 A の2倍の数でしたのでその A はこの B の半分ということで、えー、と10分の1というのが答えになります。ここ で, で,、ね、で, ここであの興味深い点の一つとしては十進数で10分の1というような非常に単純な数がですね 二進数では循環小数になるっていうのがちょっとあの面白いかもしれないですね。えー、で, ですのであのと、例えば皆さんあの電卓などであの普段十進数で計算しておりますけれども、電卓も大体内部は二進数で表現しています。ですので、その我々が電卓でよく目にするようなそういう有限桁の小数というのも、あの実際にはあの二進表現ではしばしば循環小数になっているということに、 もあの気づかれると思います。で、えー、っと、それで、あとは、もうちょっと続くんですが、今度はその整数以外の場合の十進数を二進数に表記することをあの考えてみましょう。で、これはあのだ い, たいあの教科書に沿った表現なんですけれども、まあ、X、うんと、まあ、十進表記された X が当られたときにその整数部分をこのような記号で、それから小数部分をこのような記号で表します。小数部分を中括弧で括って表します。で、えー、とこの時に、その、まあ、この、その X の整数部分に当たる二進数をまあ Z と置いて、それから X の小数部分に当たる二進数を P と置きますと、えー、とまあ結果として X 十進数の表現を 二進数で表せば、あの、z が整数分の二進数表現、p が小数分の二進数表現ということになりまして、えー、っと、まあ、あの、当たり前ですけれども、えー、っと、えー、っと、受信数を二進数に表現を変えるときには、整数部と小数部に分けて、それぞれをあの受信数から二進数に変換すればよいということになります。で 整数部分の十進数から二進数への変換は先ほど扱った通りですので、今度はその小数部分の十進数の、から二進数への変換を扱いますで。例題としまして、先ほど出しましたこの十分の一ですね、この十進数十分の一を二進表記で計算することを考えてみましょう。手順は次のとおりになりますので、ちょっと一つずつ折っていきます。 えー、とまず、最初に、与えられた数を順に2倍します。えー、とまず、10分の1が与えられましたので、10分の1を2倍します。そうすると5分の1になるわけですね。で、5分の1と出たときに、この2倍した数値が、もし1を超えていたらあのい、脇に1と書いて、この五分、結果からこの1を引いて、計算を続けます。 この場合、最初は5分の1でして、これはあのうんと1を超えていませんので、わけにあの0と書いてで、今度は5分の1を2倍するわけですねで。5分の1を2倍すると5分の2になります。で5分の2はまだ1を超えていますので、右側に0と書きますで。5分の2をまた2倍します。すると5分の4と出てきます。で5分の4も、えー、と1を超えていますので、右側に0と書きます。 で、さらに、えっ、ー、と、5分の2倍します。そうすると、5分の8になって、ここで初めて1を超えるわけですね。そうすると、その時はこのような形で5分の8になるんですけど、これを、えっ、ー、と、1プラス5分の3というふうに書いて、1を右側に出して、えっ、ー、と、1より小さい5分の3という形にします、えーで。で、さらにで、ここから先はこの5分の3を2倍するわけですね。5分の3を2倍すると、えっ、ー、と、5分の6になってまた1を超えますので、 えー、5分の1プラス1という形にします。で、5分の1を2倍するとまた5分の2が出てきまして、あれと思うわけですね。えっ、ー、と、もしかしてこの計算が循環するんじゃないかと気づくわけです。えー、おっしゃる通りで、実は、ここで、5分の1が出てきた段階で、えー、実はこの二進数で表現した場合の循環節が見つかったことになります。えー、ですので、 あとはその左辺右辺の値ですね。この右辺の値が1に等しくなるか、あるいは循環節が見つかるまで、この計算を続けていきます。そうしますと、えー、とこのような形で、えー、とこの各桁の数字を、えー、0011001 1, 0, 0, 1というふうにこう並べていきますと、これが実はその10進数の小数の2進数で表したときの各桁になります。 えー、小数点以下、こう上から順番に並べているわけですね。001、001、1001ロ一緒並べていきます。で、えっと、今の計算なんですが、えっと、この10分の1を、と先ほどの計算で、その0と1の列を並べますと、0 0ロ1 0 0ロ1 0 0ロゼ0一 1, 1点々で<笑>続きまして、えー、このように、 小数第1に0を置いた後で、次の4桁0011が循環するという形の循環小数で表されます。でこれも実は、あのーナ法の表記ができまして、これはちょっと時間の都合でここでは説明を書きしますので、また後で資料を配ったときに確認してくださいで。一つ例題をやってみます。 えっ、ー、と、例題なんですが、えっ、ー、と、マイナス 91.1 を二進表記せよ二進数表記せよと。で、いくつか条件があります。えっ、ー、と、小数は、についてなんですけれども、えっ、ー、と、有理数は有限小数か循環小数で表します。それから無理数は小数第9位で、下誤入します。あと、負の数なんですが、今回は整数図8桁の2の個数で表すということに注意してください。ちょっとこれ見て、やり方を見ていきましょう。で、まず、 えっ、ー、と、実はこれまでの計算から、今日の授業で紹介した計算で、91の二進表記も分かっていて、それから 0.1 の, の二進表記も出しています。特に 0.1 の二進表記は循環小数になるということが分かっています。そこでまず、ああの負の数を取る前に、91.1 という十進数を二進数で表してみましょう。そうすると、 えー、このような形で、えー、01011011.0 で0011の循環節という形になります。で、えー、ここで、あのなぜ、この頭の桁の0をわざわざ書いたかというと、えー、と実は今の問題設定では、えーと、整数部8桁の2の個数で負の数を表しなさいということにしていましたので、えっ、ー、と、正の数もちゃんとあの、この8桁目ですね。 8桁目を0ということにロで表して、これが正の数であることを明記しておきます。で、これを、あの、2の歩数を用いて、あの、符号を判定させるやり方を思い出してみましょう。えっと、これは、各桁を0を1にしなさいと。1を0にしなさいということでした。ですので、そのやり方に従って、えっと、この、正符、符号を判定させますと、 まず整数部はこれ0と1が全部あのひっくり返ります。それから小数部もあの0と1が全部ひっくり返ってた形になります。結論としては、マイナス 91.1 の十進表記はこのような形になります。で、えっ、ー、と一つ、その循環小数など の, その2の歩数表示に関する注意なんですが、確かあの皆さん覚えている人もいるかもしれませんけれども、あの以前整数の符号反転時にはですね、 あの一番下の桁に1を加えましょうということをやりました。で今回は、あのこのようそのようなことをしないということに注意してください。なぜか、えー、と実際に、えー、91.1 にですね、今、マイナス 91.1 と表記させた数を加えると0になることが示せます。まず、えー、と一番上の桁なんですけれども、えー、と一番上の桁なんですけれども、これは実はの2の個のの数表記でマイナス2の7乗っていうくらい表すわけですね。 で、えっ、ー、と、元々の 91.1 には0で、えー、これ、マイナス 91.1 には1が立っていましたから、そこの段階で、えっ、ー、と、マイナス2の7乗がここにあることがあります。そうすると、えっ、ー、と、残りの桁の和を、和を計算して、それが2の7乗に等しくなれば、まあ、あの、この2つの数の和がちゃんと0になるということがわかります。そこで、まずこの、一番上の桁を除いた整数部の、 あの和を見てみますと、これあの、これ2つの数加えましたから、全部の桁があの1になりましたので、これ2の6乗から、えー、と1までの和ですね。そうすると2の7乗マイナス1になります。ま整数部はこうですね。で、次に小数部を見ます。小数部も、えー、と循環小数で、えー、このような形で0と1を全部加えましたので、あの小数部は1がずっと続くという形での小数になります。そ, してはそれは 2のマイナス1乗プラス2のマイナス2乗プラスというこの数列の和になります。で、えっ、ー、と皆さんご存知だと思いますが、この数列の和というのは実は1に等しくなるわけですね。で、実数の連続性から、あのこういうその数列の和の極限を実数というふうに定義しますので、そうするとこの小数部の和というのは1に等しくなります。以上のことを合わせると、まあ、ちょうどの全部の項はキャンセルされて、 あのこの2つの数の長ゼロになるということで、このマイナス 91.1 の表記が正しいということが確かめられます。ということで、あの皆さん、後で確認しておいてください。で、ちょっとあの少し時間が経っちゃいましたけれども、あの今回 の, あの授業のまとめです。で今回はあのコーナー法によるその一変数多公式の評価とで、あとコーナー法のアルゴリズムと計算量について行いました。 うまくて、不定法な法の応用というか、その、現れる例としまして、あの、比不数の二進十進変換、それから、えっ、ー、と、小数の二進十進変換について扱いました。次回は、この、次ので、ね、2.3 節の多項式や多倍長数の、整数の乗算について、えー、見ていきたいと思います。えここまで何か質問ありますでしょうか。じゃあ、それではとりあえず、この講義をここでまでにしたいと思います。お疲れ様でした。